いいつも手足が冷たい寒さに弱くなってしまっている太りやすいのに痩せにくいそんな方は実は冷え症になっている場合が多いんです昔の人と比べて現代の方は体温が1度から 0.5 度低いと言われてます体温が1度下がってしまうと免疫力が 30% 基礎代謝に関しては 12% も下がってしまうんです 仮に基礎代謝が1日1000カロリーとしましょう。1日100カロリーも消費できなくなってしまうんです。今回の運動をやっていくことで基礎代謝が上がればですね、1日1度。 体温を上げることができれば何もしなくても1ヶ月で 0.5 キロを痩せることが可能になってくるんです基礎代謝っていうのはとても大切です今回は3つの温活運動を紹介していくんですが中でも代表的な1つとしてかかと落としがありますこのかかと落としに関してはどこでもできますので一緒にやっていきながら覚えて体を冷やさないようにしていきましょうまずは足の冷えに関しては足指の筋力の低下というのが原因にありますそこで今回は 足指もぐもぐをやっていきます通常このまま指を動かしてもいいんですけども足指の筋力をさらに上げた方が足先が冷えなくなってきますので今回は手の甲を土踏まずにセットします親指は普通に上に回します一つずつの指に手の指を合わしていきますこれで足指をグーパーグー パーってするだけです。足の指、小ずつに指を合わせていきます。土踏まずに手の甲。30秒、動かしていきましょう。スタート。普通にスマートフォンは見ながらでもいいですし、下に置いてもいいです。グー、パ、グー、パって感じです。こういう感じで動かしていきましょう。しっかりね、グーってやってください。グー、ぎゅ。 このね足の上の骨がポコポコっと出る感じでしっかりグーパーグーパーですこれだけでねだいぶ温まってきますはい反対も同じです手の甲を合わせて指一歩ずつに手の指合わせてグーパーしていきましょうグーパーグーパーどうですかさっきやった方の足少し温まってないですか これがね、普通に手を添えずにやってしまうとあんまりね、温まらないんです。やっぱりちょっと負荷がある方がグーって力が入るんでしっかりね、末端の血管までね、血流が良くなるんです。グー、パー、グー、パーですね。はーい、OK です。はい、次はかかと落としをやっていきます。ふくらはぎの筋肉を使うことによって 全身が血流が良くなってあったまりますふくらはぎの筋肉を使うことが減ってくると体がやはり冷えやすくなりますなので今回はふくらはぎを使っていくんですが足を揃えてかかとを上げてかかとをストーンと落としますかかとを上げてストーンストーンっていう感じですもしあまりどんどんできないよって方はですね片足ずつでもいいですこういう感じで ふくらはぎを使っていきましょういきます両足でできる方は両足ですしっかり高く体を上げてストーンと力を抜きますストーンストーンっていう感じですバタバタできない方は1個ずつですしっかりかかとを上げて落とすかかとを上げて落とすっていう感じですこれでね全身ポカポカになってきます冷えにくい足になってきます はい OK、です最後は体の熱を作りやすくするために太ももの筋肉を少しだけ使いましょう太ももの筋肉というのは大きい筋肉なのでここを日常的に使うだけで体が断然冷えにくくなります今回はふくらはぎも同時に使います足は肩幅に広げますスマートフォン持ったままでいいですしゃがんだら上に伸びる感じで上がりますスキーの ジャンプをイメージする感じですしゃがんだら上がりますかかとを上げながらしゃがむ飛ぶしゃがむ飛ぶっていう感じで30秒やっていきましょういきますこういう感じですしゃがむ伸びるしゃがむ伸びるこういう感じですね これで、ね、しっかり体が温まってきますあと少しですぴょん飛び上がりますぴょん飛び上がってはい OK 簡単な3種目でしたけども今足があったまってないですか私はすごくあったまってます多分皆さんもあったまってるんではないでしょうかやはり体が冷える日冷えない日あると思うんですけども 体があったかい日のその日にやらなければ次の日冷えたりしますできれば毎日たったっのね1分半ぐらいです体が冷えてしまうとやはりすごくストレスを感じたりしやすくもなってきますし基礎代謝が下がることによって同じことをやっていても痩せやすくなってきますので。 基礎代謝というのをすごく味方につけてですね体が冷えないようにするだけで昔よりも 12% も基礎代謝が上がるんですから必ずやっていきましょう体を冷やさない温活ためになったよ温まったよって方はですねグッドボタンとコメントそして SNS でシェアもしてください Twitter や Instagram 説明欄にリンク貼ってますのでフォローしてもらって色々いろいろコメント情報交換したいと思ってますんでお気軽にメッセージください今回もご視聴ありがとうございました